なのです、朝すぎて寝れないので、角線ばっします。お湯、お湯につけて、穴の毛穴を開かせます。 Thank、you はいでこっからなんですけどまずこの汚れを。 でそしたらちこちら、ね、使って今ここにも貼ってるんですけどこんな感じでねこベトベトすぎるとくっつかないんでとちょっと薄くしてこれねあの自己再生を促してくれる棒なんでこう角栓が抜けても 線が生えてくる前に自分の細胞で埋め尽くしちゃうみたいな感じなんで。これピタって、ピッタリ貼り付けます。はい、これで終わり。タロウげ上げ。レディーセジェントルマン。私の名前はドクター。 はい、ということでね、今回、まぁ、あ、ちょっとね、コロナとか関係なしに、ちょっととある理由でマスクさせていただいておるんですけれども、えまぁ、あ、昨晩ね、ちょっと小声で深夜、あの、核戦パックの動画を撮ったと思うんですけど、 今までここ1年くらい角栓パックをやってこなかった理由としては、取った後、取れるまでは気持ちいいんだけど、その後の処置、毛穴が開いてしまって、その後閉じにくいっていう件なんですけども、まあ、昨日その後の手順を見せた通りに、あの、自己治癒の強い伴奏を使って、毛穴の黒ずみとかが出てくる前に、自己治癒させてしまおう。自分の皮膚で治癒させてしまおうということなんですけども、それでね、まあ、ざっと昨日の夜やって1日経ったので、 ちょっとね、見てみたいと思います実際どうなってるのかはいこのままね昨日から1日経ってまあ今夜の8時なんですけどまあざっと15時間くらいはつけてるんでちょっとね剥がしていきたいと思いますいきますまあねこれ結構つけてるとだいぶ馴染んでくるのでいきます うん全然良好なんだよえめっちゃ綺麗になってるやべ え, え見えるかなやば待ってこれ超見せたいんだけどあのさちょっと鼻だけ見てほしいちょっとくっせえめっちゃくせえ見えないかなこれ見えますか、うん、あの今まで黒かった部分の角線が、ま、昨日のでちょこちょこ取れて綺麗なまま閉じてるよ今 綺麗なまま閉じててなんかやったあとってすぐゴミみたいな黒ずみが入ったりするんだけど今めっちゃ綺麗なままなんだけどえやばめっちゃ綺麗どううしようやばいやばいこれちょっとね俺発明したかもしれんこれもしかしたらでも、ね、めっちゃ鼻が臭くなる臭くなる事実は変えられんけどこれめっちゃいいわちょっとね今後鼻に鼻に多分ねこれやってったら多分いずれになってしまうことは事実なんだけれども まあね、うん、定期的にこういうのをやっていきてたらなと思いますでもねこれ1日だけじゃなくてまあ、今日1日置いてあれやったけどあの、実際お風呂今日もお風呂入って上がった後にまたこれを貼ってって感じでちゃんと毎日とかまあ、23日はやんないとその、毛穴って急にちょっとでも開いてる部分から黒くボツボツボ ツ, ツってなったりするからまあ、今日もこれからお風呂入って上がった後に貼って寝たいと思います こういうケアの仕方もあるんだよ。ってことです。はい、ということで太郎でした。また次の動画でお会いしましょう。 感じめっちゃ綺麗になってんだけど。